はい。皆さん、こんにちは、えー。今回はですね、解放体操関数ほぐし、会、え、話、ー、版の投資の、えー、体操をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。では、目を閉じる開くからやっていきたいと思います。はい。1、2、3。はい。首をぐるぐる大きく回します。はい。1、2、3。 エン一、二、三、はい、指をぐるぐる回していきます。はい、イチ、ニー、サン、うん、イチ、ニー、サン。はい、イチ、ニ一、二、三、うん、はい、一、二、三、うん、 はい、一、二、三、うん、一、二、三、はい、一、二、三、うん、一、二、三、はい、一、二、三、うん、一、二、三、ん。はい、いん、はい、一、二、三、うん、一、二、三、はい、一、二、三、うん、一、二、はい、テキを回していきます。はい。 一、二、三。三1、一、二、三。手を変えて、一、二、三。三1、一、二、三。はい、肩を回していきまーす。はい。一、二、三。 反対、一、二、三。はい。腕変えて、一、二、三。反対、一、二、三。はい。では、足指を回していきます。はい。一、二、三。うん。一、二、三。はい。一、二、三。うん。 一二三はい一二三イチイはいンイチイファンイチイフ一二三チイファでは変えてァンイチイファンイチイフ はい、1、2、3、1、2、はい、1、2、3、1、2、はい、足首を回していきます。はい、1、2、2、3、2、3、は1、2、3、はい、足を変えて、はい、1、2、3、 2, 2, 3はい、じはあ股関節を回していきます。はい、1、2、2、3。反対、1、2、1。はい、足換えて、1、2、2、3。反対、1、2、2、3。 はい、では骨盤を前後に動かします。はい、1、二、三、はい、横に。はい、1、二、三、はい、ねじります。1、二、三、はい、では腰を丸めて反らします。はい、1、二。 はい、横に、はい、1、2、3。はい、お腹引っめて振らせます。1、2、3。はい、胸を張って丸めます。はい、1、2、3。はい、横に、1、2、3。 二、三、ねじります。一、二、三。はい。以上で海放体操を観測をし、会員版の投資の動画になります。ご覧いただきありがとうございました。